私は20代の頃から周りの人にいつも不適されている表情が悪い不愛想黙っていると機嫌が悪いように見えると言われて自分では全くそんなつもりはないのでいつも悩んでおりましたそんな時にオフィスのオーナーよりしさんのお話を聞き 不思議なたけしさんの YouTube を見てごらんと紹介され見ましたすごく興味を持ちましてぜひしさんにお会いしたいとお願いいたしました5月1日に紹介技術に出席し初めてのセッションを受けましたたけしさんに 肩から背中にかけて何かをごそっと取っていただいた瞬間思わず軽いと声が出て背中が柔らかいのを感じましたその後オフィスのエストを受けた時にエステシャンにどうしたんですか今までと違って体が柔らかいですと 驚かれたくらいでした2回目のセッションではさらに表情の悪さをとってもらい顔の筋肉も緩みニヤニヤとしちゃいましたそして3度目の今回今までにない体幹が体の中から熱くなり じわじわと汗が吹き出てきました。こんなにも貝を増すごとに変化があるのかと、驚きと同時に、これからもますます楽しみで仕方がありません。たけしさん、たけし軍団さん、ありがとうございます。